はいどうも関西クラクラクラブのこみですさて本日はねこちら SGM ブラザーズさんにお邪魔しておりますでこちらねいろんなクランのその合同戦をする会場になっていてもう私も1か月に1回ぐらいのそのねイベントにこう定期的に呼んでもらえたりもしてるんですけども今回はねえー、とクラメンが参加して私はちょっとその後のリプレイを見に来させてもらったんですがまあねなんと驚き非常にねすごい戦いになってましたこちらで です。えっ、ー、と142対116相手の。まあクランレベル見ればなかなかね、えー、この相手が強いっていうのはまあ見てわかると思うんですけども50人対戦で1 5 0ックスに対してこれですよ。さすがにね。まあ驚きました。で、えっ、ー、と今回ねえー。タンホール12が27個。 あった中でで全開が19個生まれてるんですよねもちろん11位以下は全部全開で、えー、なんとね驚きなことにその19個の全開のうち14個がこの編成なんです、ちょっとね見てください、今日はこの攻め方を、えー、6連発でねちょっと皆さんにお届けしたいとい う, ふうに思います、本当強いですよ、あの正直私もここまでとは思いませんでした。 まあ、どういう攻め方かというと、ペッカボーラーに、まあ、ヒーラーをくっつけてねえ、こいつらを村の中心部に送り込みながら、あと外周をコウモリでガッとこう削っていく、まあ、そんなようなねえ編成になってますで。基本的にコウモリの数は 5,、えー、5個ですね、魔法枠。えー、5個持っていくんですけども、 まあそれはねあのジャンプの呪文とか使って少し中にユニットを入れたいよとかレイジがもう1個欲しいなんていう場合にはこう自由にね、まあ、調整しながら使っていらっしゃいました、今回の皆さんは、ね。で、えーと、このね攻め方がすごいのはうんとインフェルトタワーこれがねマルチであろうがシングルであろうがどちらも徹底的に。 これでで叩きっちゃうんですよこれがすごい今シングルインフェルノがあったけども簡単にウォールバスターがねフリーズかかってる間にこれ壊しちゃいましたよねで中心部には、えー、ペッカにくっついたヒーラーを追い越すようにこうボーラーが流れ込んでジャンプの呪文を使って中央で暴れまくるという格好ですね、まあ、まだまだウィズ島とか残ってるんですけどもこれをねあのコウモリとヒーリングじゃないわ、えー、とフリーズの呪文でねこう一気に突破していってしまいます まあ見ててください今、コウモリが、えっと、6時、7時方面からこう出ていきましたよね、でこいつらがどんどんどんどんん先に先に進んでいってちょっと怖いなと思うのは、ここですよねここの水と2個ですよね、これをどう処理するかちょっと見ていてほしいんですけども、こんな格好でねフリーズをかけて。 でもう1個フリーズを使うのかな、ここで2個フリーズ使わないとなかなかねあのー、ウィズとこう突破できないんで2個目のフリーズを使っていきます、まあ、ただ結果的にはここで、えー、全部、えー、コウモリが焼かれちゃったんですけどもまあ、ペッカボーラーにねこうヒーラーがくっついてさらにヒーローも後ろから追従してるっていう状況が出来上がってますんでまあ、そう簡単にはねこれ崩れませんよね。 あのそのまんまヒーラーが生き残りつつユニット全体をこう援護してあとはこのまま1分間ね時間が残ってますんでえとそのままお掃除タイムということでえまあ多少ね防衛施設が残ってますがまあまああのこのユニットの残り方の方が圧倒的なんでまあ楽にここは前回まで持っていたというところですねまあちょっと時間が危うかったかもしれないですけどまあそれでもジンベエさん、お見事ですね。相手の一番をこういういに あの壊せるとだいぶねチーム全体がこう乗ってくるのでナイスアタックだったとい う, ふうに思います。で、ちょっとこれからねもう5個この攻め方を立て続けにねこう見ていってもらいたいなと思うんですけども、まあ、やっぱり い, いろんな配置にね こ, うこの戦術が刺さるっていうことをまず見てもらいたいのと共通するポイントっていうのを今日はねぜひお話ししたいんですよ。で今回も同じですね、ペッカに対して、えー、とヒーラー5個入れてあとボーラー10体ですね。 で、えー、後ろからヒーローたちを追従させていくような格好、まあ、今回の場合は、えー、と先にクイヒーを展開するのかな、ですねえー、と今、十字方面からクイヒーを展開していって、でそのクイヒーに、ね、ペッカボーラー部隊を合流させる、まあ、そんなような使い方をしますね。 こうすることによってあのサイドカットを、ねえー、するユニットのコストを減らせるのでこれは非常にいい、あのー、ヒーラーとクイーンの使い方ですよねクイヒーをすごい短いパートの、えー、サイドカットに使ったと、まあ、そんな形ですねで、えー、とウォールバスターでガンガンガンガンこう中に入っていってちょっとギガテスラまで届くかどうかウォールバスターがねちょっとこれ壊れちゃったのかもしれませんがでも、まあ、ギガテスラまではねボーラーと ア, ジアクイーンがいるんで、まあ、きっちりこれは破壊して中央部をこう殲滅していきますでさてそろそろコウモリの出番ですねコウモリをどこから出していくのかなというところに注目してください12時方面からですね来ましたこんな形あのウィズ島のターゲットねここに1個ウィズ島がありますけどこれきっちり結カで取れそうな感じでしたよねなんでここから出したのかなというふうに思いますであとはそれをきっちりとフリーズで固めながら処理してでそのままコウモリを一気に回していくと まあ、先ほどのジンベエさんのアタック少しコウモリがやられちゃったんで時間が厳しかったんですけどもこんな風にコウモリがねあの活躍してくれさえすれば時間をほとんどあの気にしなくていいレベルで全開ができますよねで今回にしてもやっぱりそうあの中にいるねユニット こ, こを見てほしいんですけど結構なねユニットがコスト残しているの分かりますかね、こんだけ残ってるんですよ、ベッカもゾロゾロいるじゃないですか。 これやっぱりペカヒーの格好が出来上がってるからっていうのが大きいですね。このペカヒーをしっかりと縦にすることでこんな風にね、わ、えー、っさりと全開が取れてしまうというところです。いやー、お見事ですね。<笑>ちょっとすいません。先日のね、風が治ってなくて。 本当はね、こう直してから撮りたかったんですけど、そうこうしてると、あの、リプレイ消えちゃうんでね、ちょっと今日は強行しながらなんで、少しごほうったらまた、あの、ごめんなさい、許してもらえたらなというふうに思いますが、次行ってみましょう。どんどん行きますよ。今日6個ね、動画がありますんで、結構長くなります。お付き合いください。えっ、ー、と、今回の相手っていうのは、もちろん施設は簡素ですが、えっ、ー、と、インフェノタワーがシングルですね。シングルなんですけども、ここ、やっぱりね、 シングルインフェルタワーにフリーズをかけてフリーズで凍っている間にウォールバスターで中にこう入っていきますねで入っていってで、えー、とレイジをかけてで一気にこのシングル IT をこう潰していくという格好ですねこれもすごいやっぱり、あのー、なんていうのかな、えー、ペッカヒーラーの形を上手にこう作っているっていうのが、まあ、この攻めを成功させる一個秘訣かもしれませんね、まあ、そうなってくることによって後ろのボーラーも生きるというかね もちろんシングル IT を相手にする場合はペッカー、ー割と、ねあのー、すぐ溶かされちゃうんですけども、まあ、フリーズをしっかり、まあ、添えてねウォールバスターを特に長生きさせるっていうこととあと、えーとーまあ、中央までねボーラーとペッカーが進んでしまえば、まあ、外周はこうぐるっとコウモリで回すことを考えると、まあ、シングル IT はそこまで怖くないのでね、えー、とー中心部にいかにペッカーボーラー。これを をヒーラーと一緒にこう進軍させていくかこれが非常に重要になってきますねこの攻め方やっていく場合にはで、えー、今回も見ていただきたいのはここユニットの、ね、残り方なんですよねまたえらいユニットの数が残ってるんでどうなんでしょうねこれ止め方があるんですかねあのさっきも言ったように、えー、と前回ねタウンール12のうち前回ま、えー、と14個がこれだから要するに 27個あったタウンホール12の半分をこの攻め方で全開しちゃってるんですよ、あの SGM ブラザーズの皆さんね。こ<笑>れはちょっとね、さすがに私もあんまり断言はするの好きじゃないんですけど、現環境で、何でしょうね、もう全開を一番取りやすい編成って言ってしまってもまあい い, いいんじゃないかなって、個人的には思いますね、あの少し勇気持って言わせてもらうならば。それぐらいね本当に この攻め方っていうのがこの一連の対戦でもうピカピカと、ね、こう輝いていたなとうう思います。さて、えー、と折り返し地点ですね。さあもうちょっと行ってみましょうか。次6番ですね。これも同じなんですよ。えー、とゾットさんが攻めてくれた動画になりますね。まあ、比較的テンプレに近い陣なのかな、これ。ただ今回フリーズなしでいってるっていうところにね、ちょっと注目してみてもらえたらと思います。これもうまいですよね。 あの非常に、えー、と今、12時からベビドラ出しましたけどもこいつをねしっかり12時側サイドカットきっちりさせるために、えー、と今、バルーンを使ってね、えー、ここの施設壊していきましたね、ここ、これですね。なんでちゃんとベビドラが長生きしてくれて、えー、とサイドカットが成立するとクイーンもそれずにいくというところですね、これお見事です。 まあ、意図としてはこの後クイーンとペッカボーラー部隊を当然ながらねこう合流させてでえとペカヒーないしはえーとボーヒーかなボ ー, ラボーラープラスヒーラーの形これをねしっかり作っていって前半につなげていくというプランですよねでえそれが綺麗に決まっていますここもお見事ですねでレイジをやっぱりね入れていくっていうのが重要ですあの当然中心部火力が高いので レイジで、ね、あでヒーラーの回復量を上げていくっていうのが、まあ、1つ有効だということとあともう1つは、えー、とボーラーたちがね中心部で暴れるのにやっぱりレイジって重要なんですよねマルチ IT とかになってきた場合は、まあ、当然ペッカがそこ頑張ってくれるんですけども特にシングル IT の場合なんかはね、えー、とボーラーに頑張ってなるべく早くこれ破壊してもらわなきゃいけませんので、えー、レイジを使ってねボーラーを加速させるというのは非常に有効ですね でえっ、ー、と今回に関しては、うん、とほぼ、えー、ウィストだったりのターゲットを、ね、アイスゴーレムやペッカで取ること前提に考えているんで、えー、とフリーズは1個も使ってませんでしたが、まあ、見てもらってもうここまでですねこれまた圧倒的にユニットが残って全開が見えてますね。あこれもすごいまあ、最後のバルーンは、まあ、どっかの区画がね、えーまあ多分意識してんるのは恐ぱくここか、ここ。 の区画が残っっちゃううだろうと思ったんでどっちかにこう、ね、当てるようにバルーンをこう、ねえー、持ってきていたんでしょうね。まあ、それも最後きっちり使い切って、えー、全開というところですね。いやー、すごい。えーまあ、これはぜひ、ね、皆さん覚えてもらった方がいいんじゃないかな。私もたまに使うんですよ。あのこの前も、えー、と動画に上げた通りね。 あと、ま、タンホール11なんかでもこれ全然できるので、あの、11の方なんかもね、ぜひぜひ、こう、えっ、ー、と、参考にしながら、10もできるかなちょっと10はあんまり試したのを見たことがないですけども、まあ、10でね、もしこれ成功したら、あのできるよって教えてもらえたら嬉しいんですけどね。で、今回もこれ、またテンプレ配置ですね、これは。で、このテンプレに関しても、きっちりとこの戦術で壊すことができますね。さあ、見ていきましょう。えっ、ー、と、まずは12時方面から、 えー、とこれはクイヒー展開していくパターンなんですよね、うん。で、えー、とどうやって中心部にユニットたちを流し込んでいくか、まあ、ここのところが非常にねこれ重要になるんで、中心部へのユニットの流し方っていうところを、ね、ぜひぜひ見てほしいと思うんですが、ライドラでこれ3次方面のカットですね、まあ、そうすると2次方面、そうですねこの辺りからバッターを入れて、で中央にユニットをガーッと進めていくっていう感じですね。 ここから全部ボーラとか、ね、ペッカーを入れていって、季節がいっぱい溜まっているこの辺この辺で一気にボーラたちを暴れさせちゃうというようなプランになってますね。うん、やっぱこの壁をねちゃんと使ってユニットを進軍させるっていうのが一つ有効ですね。あのペッカーもボーラも、ね、あのヒーラーにこうくっついてやっぱ行くべきなんですけどもばらけちゃうとこれ苦しくなるんでねあの中心部まで束で送るには壁を有効利用するこれ非常に重要ですね。で、えー、そのまんまん えー、とギガテスラに対してはウォールバッターがそのまま突っ込んでいってこれアイゴレがバシバシ殴ってますけどまあこれはちょっとこの後多分何かのユニットがここに回り込んできてギガテスラを潰すんでしょうねでコウモリは今えと一時方面から展開していますねでこのままぐるーっとえー半時計回りにコウモリを回していこうというプランですねフリーズがあと3個残っているんでえとこの3個のフリーズでもってしっかりねえとユニットを生き残ら せ, ら生き残らせながら 前回まで持っていくことができそうですねアイスゴーレムも入っていたので援軍でねまあ、こいつもしっかりこういうなんていうのかなえっ、ー、とボイス設の、えー、無力化に、えー、力を発揮してくれてますねコウモリが最後までこれは生き残っての全開というところですねお見事です、まあ、どんな配置でもこれ壊せるんじゃないですかねここまで強いとまあ、トームあまりプラスまあフリーズ1個あまり これは十分でしょうね。トーム使わなかったんですね。っていうか、この攻め方で。<笑>相手カンストですからね。ここまでカンストしてる間に、トームとフリーズ残せるかと、まあそもそもこんだけ全開量産するのもすごいんですけど。いや、お見事ですね。これまたお見事。いや、もうお見事すぎて、お見事すぎてね。えー、っと、で、次見ていきたいのは、えー、っと、7番を見たので、どうしようかな。うんと、 11番これです、ね、ドクター J さんが打ってくれたこれ見ていきましょうかね。はい、こんな配置。まあ、これもテンプレに近いですかね。割とまあよく見かけるちゃ見かけるかもしれませんね。あのまあこれはテンプレ攻略っぽい形で、あの覚えてもらっちゃってもいいかもしれないですね。ボーラーでカットできるところはしっかりこうやっていこうと、まあ、いう寸法ですね。で、えーと、バルーンをちょっと出してね、えー、サイドカット用にここの。 台、え、風、ー、砲これですね。あー、間違えたごめんなさい。台、え、風、ー、砲をここ破壊していくということですね。ここ破壊していって、で、えー、主力を多分ねこの辺からかな入れていくので、どういうふうにねこの主力の投入に向かわせるのか、そこもぜひねこう注目して、えー、見てもらえたらなというふうに思います。ここクイヒですね。クイでしっかり相手の圧着砲と防衛戦、あとは。 インフェノタワーがマルチになってるんでね、まあ、この辺っていうのをしっかりこう処理していくというところですね、まあ、あのこの攻め方あのコウモリを使う時ね、フリーズさえちゃんと持っていけば相手がマルチでもそこそこ通用するっていうのがまあいいところですねでこのままぐるっとクイーンは11時方面に向かってこう歩かしていくのかなっていう感じですねで歩かしていきながらサイドカットをやっていくと で12時からはペッカーたちをですね一気に出していってで、えー、あとはクイーンとペッカーたちを合流させていくという格好クイーンがこれギリギリやられちゃうのかなあクローク使ったのか今、マイニーーズにやられちゃいましたね、まあ、クイーンの仕事は実質、えっと、援軍処理とサイドカットぐらいになっちゃいましたがただ、その代わりヒーラーがねきっちり生き残っているんでこのマルチ IT に対してもあのボーラーを削られずにね奥までこう進めていきますね。 でこの攻め方、面白いのがね、これ、中央にあのボーラたちを向かわせてるんですけども、中央っていうのが、これ、ドクター・ジェイさんが意識してる中央がね、ここなんですよ、ここ。ここにボーラたちを向かわせるために、こういう風に流してってるんですよね。で、じゃあ、えー、とギガテスラどうすんのっていうと、今出てきたウォールブレイカー、こいつでね、ウォールバッサーか、こいつに援軍突っ込んで、これで潰してるんですよね。このやり方もまた面白い。 まあちょっと番外編というかね、あのこうネタ的な感じで、まあ、ここは見てもらえればと思うんですけども、さああとはコウモリをぐるっと回していきますね、今、コウモリが12時のギ、ね、ガテスラでちょっと焼かれそうになりましたが、そのまま生き残って、あとはこのスピードを生かして一気にねぐるっ と, えっと下半分を削っていって、このまま全開というところですね、まあ、コウモリが生き残っていると掃除も早い、非常にねスピーディーに掃除が終わるんで、このままえっと全部。 お掃除して前回まで持っていくという格好ですね、お見事です。はいというところでねまあ、今回、ものすごいタウンホール12のね 50% 以上を、まあ、この戦術で、えっと、破壊したという動画をね、えー、見てもらいました。どうですかね、皆さんこれ使いたくなりませんこのペッカボーラーにヒーラーくっつけてでコウモリで外回すってやつ。 相手が、ね、マルチだろうがシングルだろうがガンガンいけちゃうんでね、この攻め方はぜひぜひ、あのー、1個ね、あのレパートリーに加えておいた方がいいと思うし、これからどう声をね、守っていくかっていうのも結構、防衛面でも重要になってくるかもしれませんね。あのー、アップデートによってね、あーっとヒーラーの回復率、範囲かな、が2マスから 1.5 マスに確か減ったと思うんですけども、多分それを差し引いても強い。 そ, れそういうねもう編成ですね。これ使えばなんかもう全開取れちゃうんじゃないかみたいなね。で、えっと、今ね、6個、この戦術の成功例見てきましたけども、えっと、ちょっとここはね番外編です、えっと。戦術自体は同じなんですけども、コウモリがね、これ不発になっちゃったっていうのも1個見てもらいたいと思います。だけど、全開なんですよ。<笑>要するに、えっと、コウモリに、ね、5枠分呪文書いてますけど、 そそもそもクイヒーペッカポーラーていう戦術そのものがまず強いんですよ、まず強い の, 強いので多少コウモリミスっちゃっても前回までいけてしまうっていうのを、まあ、ちょっと番外編として、ね、お話ししたくて、まあ、この動画を、えー、撮っております、まあ、グレリンさん、グレリンさ ん, かグレリンさんここまでと、ね、入り方とか見ているとすごくやっぱり上級者の方だなっていうのは分かりますね、あの今のライドラのカットなんかもここすげえうまいですよね、ここのカット。 きれいにこの辺全部あの6時側、ね、削ってくれてましたから、ライドラがで、えー、そこから一気にペッカとボーラーを出していってで、えー、とウォールバスターで中央のギガテスラを壊しながら、えー、とペッカとボーラー部隊っていうのを3、えー、次方面にこう外周回るようにぶつけていってますねで中からペッカがこれ出てきていますね、あのー、ウォールバスターからこのペッカでギガテスラを破壊。 であとは、えー、と12時方面を殲滅するだけっていう感じにまあなってきてるんですけどもコウモリ出しましたね出していったんですがこのコウモリね途中であの焼かれちゃうんですよけどさっき言ったようにやっぱりまだねペッカヒーラーとボーラーペカボーんななんていうペカヒーと、えー、ボーヒーあとクイヒー<笑>もうこの辺が交互交互にこう、ね、機能してるんであのコウモリがこう全部ね焼かれようと全然押し切れますよねあとこんだけですけど。 ガンガン、ガンガン、でまあライドラもこれね今、真下のところに見えてますけど機能してるっていうのは、まあ、大きいっちゃ大きかったのかな、ただそれにしてもこのまま最後コでいっちゃうっていうんだからまあ、そもそものこのあのあペッカボーラー、ペッカヒーラー、こいつらがねあの非常にまあ強いっていうのがこれ見てもらうと分かると思いますさて、まあここまでねまあ、強い強いってまあ連呼してきたんですけども、まあ、問題はこれ、どう守るかですよね。 あのちょっとね、守れた配置っていうのを何個か見てみたんですけども、やっぱりね、高破壊率は取られてるんですよ。8割強か9割ぐらいは破壊されちゃってる。ただ、守れてる配置っていうのは、割とね、防衛施設の、な ん, かなんていうのかな、密集していない、これ割と広がってるような配置でしたね。そういうのは守れてるケースっていうのがまあ比較的多かったので、まあ、この戦術だけに限って言うならば、あまり施設を密集させすぎて、あのペッカボーラー ペッカとボーラーとヒーラーこ の, コン、ま、このトリオに殲滅させられるポイントっていうのをなるべく作らないっていうのが大事なのかもしれませんねまあちょっと防衛に関してはこれから研究していこうと思うんですけども、まあ、まずはねこのとんでもない強力な攻めをお届けしたいということで動画撮らさせてもらいました是非是非ねあの皆さんアップグレードでまた熱くなったクラクラ楽しんでもらえたらというふうに思いますので、まあ、そのねご参考になれば幸いでございますはい というところでね、本日は失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。関西クラクラクラブにはね、ぜひ遊びに来ていただけたらなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。では、本日は失礼します。バイバイ。